秋の戦味方の心は別々のところにありました上に立つ四条殿と諸葛丹殿2人が歩み寄らなかったのだからでも今は皆資源殿のもとに結束しています 勝つた今ここでお前たちの席を問うことはせぬだが同じ相手に二度敗北することは許さぬ我が指揮下に入り働きを示すのだこの戦いで雪辱を果たせわかりました兄上必ず必ず戦果を上げてご覧に入れます行くぞ己が責任全うしてみせよ 内に侵入した敵を排除せよ気を見て攻勢に転じる、はい たのの だ,、ま、だ一度の勝利で図に乗るか 存分に後させてやろう敵本体の側面を脅かしてみるか1軍を割いて方に展開させよう決勝ち取った よし我らも御命を挙げるぞ我ら地中に落ちろ敵が中央の城門を突破しました敵の勢いを止めねばなるまい。となればちょうどいいものがある。 に敵が東の東破しました敵の動きは読待ち構えて潰せ 何報告が来ていいますすすすに向かったた中は順調だだそうででごい人だあなたの前にすと大変ですよ こ, れはここは飛行。 今週は折れませんな しばしさま例の兵器の準備が、整いましたしばしさの聡明さには驚かされるばかり気が入れる限り、には安泰ですどよどんな失態だよ俺を煩わせて申し訳ないさあ、俺と勝負だ 崩孫悟の将もやはりボングにすぎんだ全軍敵の混乱に乗じて勢にたしに イガサンザあが 戦え入りましょうぞ我ら専門にあれば勝利は間違いありますわ皆さん 《この地は私が制した》《我が策を披露する時が来た進軍を開始するのだ!》 のこよし 何故そのいろいろ面倒をショウお前にとってシ意とはいかほどの価値があるはああえー、正直どうでもいいのならばステーブルそれをもって前回の敗戦の罰とする イ一族のみを罰し諸葛丹らは処罰しないこの誠意は我が支配を築く際に大きな価値を生み出そう兄あなたは父上は権力を好きに使えと言った私は頂点を目指す の合皮心情での活躍は故討伐の失敗を払拭したさらに芝市は高校の敗戦の責任を弟の芝を一人に負わせるこの処置は多くの武将の心を引きつけた今や芝氏の人気と権勢は父芝居のものを 千の国義帝はもはや飾りに過ぎなかったそんな折諸の脅威が再び侵攻を開始する脅威は未だ波動を歩んだ義を「神の世の敵」と捉えていた波動、神の世すでに実体のない志を掲げ を起こすそれは頂点を目指すバ市にとっては目障り極まりないものバ市は芝生と各愛当該ら精鋭を天水に派遣した愚かで哀れな職傷に時代の覇者の鉄椎が下る 当該殿こたびの戦は<笑>そのような体で戦場に立たれたわ昔加工園将軍に随分お世話になりまして、ね、ですが将軍が撃たれた時私は何もできなかっただからせめてこの義を守らねばあの方が守ろうとした国をハハハ 何があってもね諸君に対する脅威の思いはすでに猛衆の域だそうでしょうか私には分かる気がいたします脅威もまた果たしたいのです恩ある人への恩 限った加工派は今や我らの敵しかし加工院将軍のご子息でもあります私が守るべきは義という国たとえ恩ある方の息子といえどいえそれだからこそ私が討たねばならないのです角と殿その心意気感動いたした俺もお手伝いさせていただこうお二人ともはは<笑> 連れ。シバ少佐、ほら前回怒ってももらえなかったので、でも。 おう元気殿いやー若いって素晴らしいこうやって悩んで成長するんですね芝生殿はご無事でしょうか先に進まれてからもうずいぶん時間が経ちますわかりませんですがそろそろ私たちも進軍をもう申し上げます 柴章様の軍が、植軍の攻撃を受け、包囲されま…は場所ははここより、南西に位置する砦です角合い殿はい、急ぎ、柴章殿の救援に向かいましょう柴章殿の救援すれば、うん、急ぎ、うん、南西に軍を進めましょうはぁー、力 ランとする志はこれも俺はこはまでか。<笑> バ将軍の軍勢<音声> は, <音声><音声> は, は壊滅せずです。 急がねばうん、し殿<笑>これ以上の戦いは無理か